そこにいないときおったおった。あった OK あと1人空爆投げてうわっ左ハやったた左やったお願い上上上上上上上上上上上上上上上上上上お上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上はいはいは い, い、はいはいはい。やばい。上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上 誰 誰, 誰です か, えなんかあ飛ぼうとしてるや っ, や, っやったやったやっ た, やっ た, やった止めた止めたこっちやりこっちやったこっちやったこっちやり ジブダンジブダン。たたオオオういいいししク前前よよ 後ろ切りながら。後ろ切りながら。つうだん、つうだん。こっち、こっちゆっくり入る。ノイズ、つうだん、やばすぎ。やばい、つうだん。三枚いった、三枚いった、三枚いった。やばすぎ、やばい。ま、やばい、やばい、あん、ないわ、ごめんやった、やった、やった、オンマイか。ラスサイン。あ、あ僕、僕の行こ僕の行落 と, した落とした、落とした、落とした、二三落とした、二三 落, 落とした。やるっきゃね、これ。 まだ行くぞオッマイガーオッケーオッケーうわーうわオッケージブダンジブダン もう一人もははははやったははははははははははははははははもう来てる。やべ。ミスはははははははははは ちょ邪魔ー、でかーい。やべ、弾がねえわ。殴るしかねえじゃんこれ。うおーマイガー。なあガスが中に置いてあるっすねー。いやめんどくさいこれ。一人一人ね結構削ってゃう。オッケーオッケー大丈夫大丈夫大丈夫。はい。残ってバンガー落としたバンガ落とした。横の射線。ジブありジブあり。 ジブ割れてる。ジブやったジブやっ た, ジブやった。オ塁二塁オクタンオクタン二塁二塁オクタン二塁二塁オクタンオクタンオクタン二塁二塁二塁二塁二塁二塁二塁二塁二塁二塁二塁二塁二 見ちゃうぜほらーえ近くねマジ2人しちゃう おらおらおらおらおらおらおら う, うわあそうデジデジデジデジ持ってるんでしたデジデジーああデジデジー ナイスあ焼けちゃった俺ラスワンコオーマイガーシュいけるぞまだいけるなまだいけるぞこれ 危ねいけるかあの距離えっ手前おるやんけ当たったなえー、えー、ええー、えええ k s m g 化してる。ええ員の使うね。 オービタルで言ったらワンチャンあるんでは オンマイガーッ2個置やったやばいって2個置いとるってあれ真下にいたけど敵敵ちゃったおお。おー<笑>こっ地にいないってなるとなんかそこにいる うますぎー<音楽><音楽><音楽>